j h o m a n 今次继续回嚟玩這個 Durumbo Set 的卡卡洛多。我剛剛就做啲一些复咁所以現在就在這裡。但比赛我純粹想用他繼。現在佢继续主任做了。這個不知道是平时的。但照到你了我已经做了到继個做了。副幫不不唔不用了。我需要通知的。 咋有什么事啊你看我在这里看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你 フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた孫悟空はいまだ地球には戻ってきていなかったがしかしその平穏も今破られようとしていた地球に近づく邪悪な気配によって「ハロータ」だ。 好似係克洛得大王呢佢呢個係第幾年太嚟呢。 集まってたクリザキズイてマスカ。え、ピファアロタワー。え、アロピヨンバドンゴタ ー, ー。リザともう一つのフノクリーザーによく似た大きなキニ。あ, あ、それは、ね、気づか な, な, な, な。キズカナイオケなイドロ。コナニなカイハデナキニ。ダディミンガイ。ファンジなルチンドウフォクテ。タイキ フリーザなのか あ, ああそうらしい貴様ら喋ってる前にさっさと戦闘力を消せまぬけめ奴らはスカウターを持っているんだあのナメック星人はとっくにそうしているさすがだピッコロ来たぞ 地に降りたま、間違いないフリーザだ生きていたや、やっぱりフリーザの他にもう一人いやがるいいか貴様ら飛ぶんじゃないぞスカウターで探られんように歩いて近づくんだお前たち あ, あんな強い気を持つ奴と戦っていたのかじょ、冗談じゃないぜ 近づいて行ってどうしようってんだだったらどうするここで腐ってるか好きにしろうどうしようもないのはみんな知ってるんだはっきり言ってやろうかこれで地球は終わりだ ど, どうしてこんなことに すごいお前はここでやるかと思っていたの たたたここととなかっで とにかく近づくぞ、歩いてな 近, 近づけば近づくほど、空気が重くなってきやがる。そろそろ、準備はいいな。<笑><笑><笑> そ悪くない星だその孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つの確率はないもちろんパパだけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ 地球人などはどうでもいいがスーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならんどんな手段を使ってもだう何か用でもあるのか地球人お前たちを殺しに来た。 ブリーザ一刀両断未来から来た謎の少年殺しに来たって僕たちをふっ<笑>片付けろ なななかかかやるじゃないか初めから全力でかかってくるんだな僕は孫悟空さんのように甘くはない孫悟空なるほど貴様もあいつの仲間か会ったことはない知っているだけだやれやれ貴様が部下を殺してしまったおかげで。 このフリーザ自らが働かなきゃならないよ誤算だったなあに貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさそうじゃない僕が言ったお前の誤算とはスーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃないここにもいたということだはー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 わざわざ殺されるためにしかも私はしな い, いですけど。 ちょっと待って。 不过西凯那是吧<笑> 其么会作模哼可以快啲你比我更加看我嘴，你解仲有你看我说你看我说你我未你看我说你看我说你看 気を抜くなよ何やってくるかわからないからな。これから、孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか<笑><笑><笑> な, なんでお父さんのことこのすぐ近くですから、僕についてきてください。<笑> ど, どうする やってやつの正体を暴いてやる悪い人には見えないけど。 お父さんのこと知ってるんですか実は、僕も話して聞いたことがあるだけで会ったことはないんですえそ、そうなんですかねえなんでソンんが戻ってくる時間が分かってるわけそれは、すみませんですみません、言えないんですフリーザを倒したときあなたはスーパーサイヤ人でしたよね あれってどうやってすみませんなぜ慣れるのかは言えません名前はそそれもちょっとそれも言えないのそれじゃあ年は年は17です年齢は言えるんだすみません年齢以外はちょっと言えないんですふー まあいいわ地球を救ってくれたことには変わりないんだし孫悟空さんが到着するまであと3時間近くありますもう少し待っててくださいそろそろ到着するはずです。 お父さんどうやってのことの俺がわかったんだこここのの子がに帰ってくるってててくくる教えれたの この子知らないって、全然ああ、全然知らないそれにしても、フリーザーたち倒したのは誰だフリーザーたちもそいつがやったんだスーパーサイヤ人になって、あっという間になスーパーサイヤ人にソンさん、実はお話があります二人だけでオラと？そりゃいいけどなんだよ 俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかく海ちゃんとこ行かねえとな。な、ええ。俺三個人就超級三人。 自分、ね、の一でスーパーサイヤ人になることができますか、ね？うん、最初はダメだったが今、ね、コントロールできるようになった。今、ここで、なっていただけませんかかったこれでいいのかで、どうするんだああ、ちん、ディオビューチじゃあ。 僕もスーパーサイヤ人にビッタは本当に生きているの僕と戦ってくださ い, ださい本気でいきますわかった よかったよかったよかっ You did it up. You did it up. You did it up. You did it up. サスガです。ウワサワでした。いや、それ以上です。アナタニワ、スベテオ、ハナシシまス、コレカラオ、ハナシツクトワ、スベてアナタンドラガシゴのウジガシド。 おじがかった安心して喋ってくれほら口のかて法だこの時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんですみ来から20年後のは前はトランクスあそこにいるベジータさんの息子です えベジータも似てるそういや似てるや今から2年半後に僕は生まれるんですでもそんな話をしに来たわけじゃありませんえ あ, あああ今のこの時代から3年後5月12日午前10時頃南の都の南西9キロ地点にある島に 凄まいいパワーを持ったたたりみれますででとは何もんだ<笑>宇宙人人、yeah. こののの地球で生み出された人造人間というやつです作り上げたのは元レッッドドリボンン軍のマッサイエンティストそうです。軍そのものもは あなたがその昔叩き潰したらしいですがあっオラがガキの頃になあん時一番悪いやつも倒したからてっきり全部なくなったもんだと思ってたそれが残念なことにドクター・ゲロは生き残り研究を続けていたんです何のためだ例によって世界征服が目的かよくは分かりませんが 少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思いますしかし究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間は生みの親のドクター・ゲロを殺してしまったつまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです相手は2人1対1でも僕は逃げるのがやっとでした待てよ おおめえの味方いません20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです3年後の戦いであそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです辛うじて逃げ延びたごはんさんも僕に戦いを教えてくれた後4年前に。 あなたも知っておられるようにピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい誰も生き返ることができなくなってしまったんです年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで未来の世界は地獄のようなものです強すぎる強すぎるんですよ奴らはま待てよオラオラもやられちまったんかあなたは 戦ってない今からマもなくウィジュセノシンゾビオニオカサルテシンデシマウ好デス。ウィ心臓病ンドンベンセウンボビオキニャキコネンコシンジまんか悔しないなタケてよそいつらと 在我未来世界我不知道我不知道我不知道我不知道我不知道。他们的责任是什么他们的责任是什么他们的责任是什怖他们的责任是什么他们的责任是什么他们的责任是什么他们的责な是什么他们的责任是什么他们的责任症状么現们的责任是什么他们的责任是什么他们的责任是什么他们的责任是 本当かやったサンキュー本当はこういうことはまずいんです歴史を変えてしまうことになってですがあんな歴史なら母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じてやっとタイムマシーンを完成させてくれたんですおおめえの母ちゃんオラのこと知ってんか はいよくそういやさっきタイムマシン作ったって言ってオラの知ってるやつでそんなことできんのはまさかその母ちゃんってはいあそこにいる。 ハイツーゼテイヤマチャトクツクトモテタニーヨリニオタノペジータソワカニナシナモン。レイヤンセカレイウインドムウメニャ。モアレイヤンペイタウキョンメンドムウメニトキニ。タ、uh, イ<笑> ああ、わかったでは僕はそろそろ元の時代に帰ります早く母さんを安心させてあげたいしまた会えかタイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですがもし生きていられたら必ず応援に来ます3年後に生きろよ いい目標ができたこっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行すっすさ。 飛んでったみたいだけどどこに行っちまったんだえ、えー、っと自分の家に消えたかな自分の家あいつ結局何者だったんだあ、いやえー、っとおい今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないかえ貴様が話しにくいのなら俺から言ってやるえ 天才的魔嘴这样子所以聽應特敏聽比較敏我你要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要 告げられた衝撃の未来人造人間を迎え撃てピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし全てを皆に話したさすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間歴史に逆らい その殺人マシンとの戦いに生き残るべくそれぞれが厳しい修行をする決意でいた腎臓 人, 人間かまさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてなしかしヤツが未来から来ていたとはオラもオドレイタでもあいつは信じていいと思うカカロット 教えろ貴様なめくせいでどうやって生き残ったそ、そうだ俺たちずっと心配してたんだぞあほらもう、うあの時ダメかと思ったんだけんど最後の最後で、運よくタマッみてえな宇宙船見つけてよそ、そうかギニュー特戦隊、奴らの乗ってきた船だそいつ乗って脱出したら、勝手にヤードラットっちゅう星についちまって ギニューたちはヤードラットを攻めていたそこにつくようインプットされていたんだなるほどその妙な服はヤードラット人のものかあ仲良くなってさもらったんだオラのはボロボロだったし貴様のことだヤードラットに行ってただ帰っては来るまい奴らは力はないが不思議な術を使うそいつを習ってやがったな <笑>あったりー時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ瞬間移動つっても移動するにゃ場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだつまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ<笑>そこがちょっと欠点かな。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 南の都の南西9キロ地点にある島だ1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう言っておくが自信のないやつは来るな足手まといになるようなものにいられちゃうかなわんからなカカロットスーパーサイヤ人になったからっていい気になるなこの俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせるサイヤ人ナンバーワンは 俺だってことを忘れるなあ あ, あ3年後のえっ、ー、と、その場所で本当に自信のあるもんだけで構わないかなよし、俺たちは行くとすっかそうだピッコロ俺とご飯と一緒に修行しねえか組手とかやりてえし いいだろう、望むところだやったピッコロさんと一緒に、修行できるんですねそんじゃ、みんな3年後にまた会おうなおうねえ、お父さん、一度家に帰るでしょそうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうなピッコロ、まずオレンジ寄っていいかかまわんが、あまり時間をかけるなよ